ご利用いただきまして誠にありがとうございましたまた機内にいてお目にかかれますようお待ちしております空港から先もどうぞ